はい、こんにちは。スーパークションの店の安田です。今日ご紹介させていただく商品は、バートルさん2023年新型の1 9トになります、はい。こちら特徴は、まあ、京セラさんの商品なんで、あの、故障率が 0.1% 以下ですね。あと、羽の掃除が一応可能になります。あともう一つですね、えー、バッテリーの急速充電。3.5 時間でフル充電いきますので、バッテリーが2個いりません。1台で十分です。はい。こちら、えー 今、6ボルトで回してます。9ボルト、13ボルト、こちらが19ボルトですね。この19ボルトに1時間、あと13ボルトに落ちて5時間、計6時間、えー、稼働します。こちら、価格の方が、えー、バッテリー、ファン、込みで税込2万830円で販売しております、ね、皆さんよろしくお願いします。